ロスターのお題に不具合が発生中です。青山さん。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月16日、真相の迷宮の相席の砂漠が、完全に金作コンテンツになっています。客箱のベルトを狙うのがあまりにもしんどいので、いっそのこと、金作目当てで集会してみようかと思っています。 やり方は輝きのサダイ人に獲得ゴールド3倍の効果をつけてもらうだけの簡単なお仕事です普通に倒すと1万5000ゴールドなのですが3倍の効果がかかっているので4万5000ゴールドになります4倍の効果がかかっていると6万ゴールドになります普通に2回倒しても3万ゴールドなのでゴールドのことだけを考えれば常に輝きのサダイ人の効果をつけてもらうのがお得になります 検証はしていないですが、多分元気玉やエンゼルスライム棒などの効果も乗ると思います。多分ね。あと、相席の砂漠のボスは、他の二つに比べて事故る要素が少ないので、そういう意味でもおすすめです。ただし、極箱のベルトが欲しい方は、普通に開墾のソノに行くようにしましょう。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。